大丈夫そう。大丈夫よ。どうする？何か？これからの今からの撮影の流れ。え？どうするって？もう思い浮かんでるの編集とか。まあ、どうにかなるでしょう。 ペロペロペロ<笑>雷すごかったねもちまルちゃんもちまルちゃん雷すごかったね怖かったでしゅか気にせず寝てたねあんたね腰気をつけてうん腰やるからうんうん泣くあと何が欲しい ?1 個一個選べる、えー 待って、えー、ど う, しようかなでもなんかさか 文, 字文字だけっていうのもさ、うん、寂しくないあんまり文字だけのやつ作るのもなんかある程度でいい気がするあと一個くらいそ う, そうあと一個ある嬉しいじゃん嬉しい楽しいうさぎ うさぎあざ、うん、見て見てらよしい。いもちまるを見て、はい ちょっとやめたこ可愛いう人とかおもとにしないでよ、もちろ<笑><笑>んんどうしようかななんか探す動画動画何何こっちの話、どういうことなんかほら、他の人がさ、どんなの作ってるか参考にしてみる そうだね、えー、見てみなくていい めっちゃ俺の手噛み噛みしてくる。俺思うよ。でも、うん、まあ強く噛まないからいいの、ね。うんうん。分かってんのかな？俺の手をすごい噛み噛みしてくるんですよ。ほらほら。あくない。甘噛みだからまだいい。かゆいね。歯の抜け代わりだからかゆいね。手がね。手じゃねえよ。歯がね。 あんた、今日も、あんた、今日も食ってたねおい<笑><笑>しいのおいしいのねおいしいよねほら、すごくない発作が起きるんだよね。ね発作が足をつかせてこれればいいんだってまああんま良くないあそうなんだ腰にねダメよ なならいよ、うん、そんなやったってわかるわかるわかんない な, <笑>いいよなもう興奮しちゃったら言うこと聞いてくれ、ね、そうだちろ茶持ちろ る, お, るおさりね何食べるおさり 何, がいい何食べようかな何食たべたえー、担々麺かなや担々麺ね。うん、食べたい。よいよいよ。冷凍の担々麺でいいあ、でも冷凍もおいしいよ、ね。なんかあるよね、今さ、おいしいやつ。ううん、うんうん、うんなんか鍋に入れてさ、まあ温めるだけのやつとかさ、うん、あれ便利よね、おいしいしね。いやーもうなんか 最近あれよねなんかめっちゃ食ってるやべえいいじゃん別に不健康なわけじゃないんだか<笑>でも食欲がない時なんてないもん俺え大丈夫だってもうね俺くらいの年になるとね食べれなくなってくるから量が<笑>あでも、うん、量とかは、うん、量って違うよ、うん、食べ物の量でうん、うん<笑><笑><笑><笑> <笑>め量<笑>量は少なくなってきたかもね。うんうんうんうん。まあ三十代とかになったら、ね、<笑>こ怖いなちょっと、うん。元気になってきたねこの時間でそうね雨だからお散歩行けないもんね。明日行こうね。明日晴れなんだって。じ<笑>ゃ<笑>いいから頑張せない、ね。どうするもうそろそろ動画撮るよ。よ これだけ完成させるわ。あ, あ、いいよ、なんだっけ。なに、どうしたの。なに、今一瞬可愛いさアピールしたよ。<笑><笑><笑>ねえ。びっくりしたね、今ね。可愛いさアピール、気にしてくるから、どういうことよ。じゃあ、テーブルどかして。 <笑>待ってええ何もう回しといたよはどういうことだってほらい ろ, いろ使えるかなと思って何を使うのだってほら未公開シーンとかさそういうので使えるかなと思ってまあいいからはね、い、取ろう<笑>いいからえどういうこと何何、え、ええ、画角変えるのえここでいいのあ良くなかった うーんああ、まあ、別に、いっちゃいいけど。うん。だって、ほら、いつもの感じで。じゃあ、はい。並んで、オープニングからやりい、いや、行こう。じゃあ。うん、うん、うん、はい、はい、はい。じゃ、行くよ。はい。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。ショートです。よで、少量です。 はい、というわけで今回はですね翔ちゃんにドッキリを仕掛けておりました、はい、ねもちまるちゃんはい、え今回のはい、今回の動画なんですけれども翔太は指輪を外していたら気づくのか え, っっえー翔太は指輪を外していたら気づくのか、えー、ドッキリです久しぶりの いやは、気づかねぇよやってみましたけども気づかないねえ気づかない、気づかない、<笑>気づかない<笑><笑>すんごい、これアピールしてなかったこれこえこれ、してた全然見てないやね、もちまるがすごい噛んでくるんだよねとか言ってさ、うん、すんごいアピールしてたもねーえー、<笑>いや、気づかないなやば大事あまあ、人それぞれね、うん、あるとは思うんだけど 俺は気づくか な, 気づかないかなえー、えー、<笑><笑>気づかないないやでもねたまーにやっぱあるのよあの、俺仕事柄さ、うん、あの、飲食店だから、うん、仕事中指輪できないからさ、うん、あの、外しとくんだけど、はい、帰ってきた時にさあの、<笑>つけ忘れててあの、<笑>翌日とかにねあ 忘れてたって噛めるときあるんだけど、うん、そういう時も気づかれたことはまあないねんだよね。いやー気づかないかも。ね。だから今回動画でカメラを回してわざとね、うん、あのちょっと外してみたらどういう反応するかっていうのを、ね、ちょっとやってみた。<笑>いや別<笑>い や, 別にやべみたいな。<笑>いやなんかそのなんかあれ違うよね。別にこれでさ、うん、なんか愛がないとかそういう話にな。あそういう話じゃないよ。 だってさ結婚指輪とかもさ、うん、あの普段つけてない人もたくさんいるしさ、うんうん、別にほらお互いのね、うん、そのなんていうの、まあ、記念として買ったようなやつだからさ、うん、別にいやなくしたとかじゃないしねだし、うんうん、そのあれよあのいやその人がいたらいいんだよ俺は何 <笑>いや、そうよ。そ う, そうで前ね。しょうちゃんが言ってたんだけどね。うん、いやなくしたらなくしたら別にいいのよ。また新しく買えばいいからっていう男前なことを昔言ってたもんね。<笑>言ったかな？そうそう、わかんない。あの人によってすごい思い出の差とかあるかもしれないんだけど、う ん, うん、うんうんまあ？まあ別にいらないものではないけど、うんうん、あの一緒に買いに行ったし。そんな。うん エピソードとかないから、さ、結局、あの。え、そう。<笑><笑>まあ、だって買った初日さ、泣いてたじゃん。嬉しいっつってあ、まあ。そういうのもいい思い出だした、ね。まあ、まあ、ま, ま, まあ、まあ、まあ。でも、どっか、めちゃくちゃいいホテルの素敵な場所でとかではないじゃんまあ、うん、だから、まあ、いいの。<笑>だから、からまあ、いいの。<笑><笑>まあ、<笑>はい、うん。というわけでですね。はい、今回は。 えー、しょうちゃんか久しぶりにドッキリを仕掛けてみました。まあ成功不成功はよくわからん結果となってしまいましたが、<笑>成功。<笑>まあでもね、しょうちゃんからの愛を再確認させていただいたので良かったのではないでしょうか。<笑>俺がいればいいなってありがとうございます。<笑>はい。じゃあちょっと指をはめてくよ。あ、うん。いや。 <笑><笑>やだなとか言わないの。いや違う自分によ。ああ。いやいいよね。うん。いいよ全然いいよ別に。ほらはい、うん。もう最後見せとこ。改めて。<笑><笑>はいはい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。 面白いなと思っていただければチャンネル登録とよかったなと思っていただけたら高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッターティックトックもお願いしま す, しますでは次のビデオでお会いしましょうバイバーイ